まっっっ、っってればて い,、ね、いい、ね、いでですすよねにしか行かないかか行ななら、うん、そうそうそうここちちちたたたあああ、大大丈夫大丈夫夫んんか商商品品全然載ってないんです、ね、はい、ここで商品はあの乗せちゃ荷自体はもう箱に詰めちゃったんであとは乗せる重ねだけなんで。はい 楽ではあると思うんですけど、ただ朝が早いのでね、明日ね。しいですねうん頑張りましょう。はい、<笑>よお願いします。ありがとうございます。金沢に出発ですね。はい、片道7時間ぐらいなんですけど。<笑>頑張って。運転。運転して。はい、美味しいもの。期待して、ね。頑張ります。それだけ。それだけです。<笑>あの、でも金沢の。 事前のワークショップ の,、はいはい、あの申し込みにも盆栽休見ましたって方がなんか何人かいらっしゃってああそういう方がいらっしゃると、ね、せっかくの機会なんで楽しいなと思って、はいはい、そういう方々にお会いできるのも楽しみです。 二年生。い、九十。当時です。あ、当時。当時か。よろしくお願いします。<笑>最初から渋滞にハマってしまいました。はい、でやっとついてきたので。多分これからのストップなんじゃないかなと、で、半分のじ。 地点がオブセぐらいなんで、うんまあ、休憩そのぐらいが休憩かなどうですかトイレは大丈夫ですじゃあ行きましょうお昼はオブセオブセはお昼ないです多分めちゃくちゃちっちゃいんで、ね。お昼はお昼ない<笑>お昼ないんですかお前ですか軽く食べて早く着いてちょっと向こうで食べましょうかな 金沢飯食う。今日搬入あるの？搬入ある。わかる。 浜に着いたんで軽食ま寿司を食べます。<笑>こういうやつよくコンビニでも売ってるよね。おにぎりで。あうまい。うん。おにあと2時間1時間ぐらい ？2 時間1時間半ぐらい。2時間半で到着して、はい、ハイアットで搬入。はい。 うん。 金沢駅金沢駅なんかさ、こういうん反対側あだる雰囲気がでですすすねね着きました着きました時<笑>時半に着いたから時半にいいです、ね、いいです、ね、なんかこのいからところ東京ともまた違う、ね、この雰囲気が。勝 今回ジンをコラボレーションさせていただくということで、盆栽 の, の下に置いてあるジンを揺らしているアレンビックさんにお越しいただきました、はい。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、ナザーにあるアレンビック王の上流社の中川と申します。よろしくお願いします。まずはカンサービアの貴重な機会ありがとうございます。<笑>あのうちの上流社が今年の7月にあのスタートしまして。 で最初の、えー、商品がこの8番という、えー、ロンドンドライジンというスタイルのジンです。で地元の黒文字とか、えーとまあ、白山から流れ出る湧水とかそういった地元の素材も使いながら、えー、飲みやすく初めてのジンに飲む人とか、えー、クラフトジンって聞いたことあるんだけどどんなのっていう方にも飲みやすい仕上げにしていますので、えー、ソーダ割りかロックから飲んでいただけると 個性がわかるかなと思います、はい。よろしくお願いします。ジュニパーベリーとか入ってる。そうですね。ジュニパーベリーでも必須なんで。はい、で、今回そのじゃこのつなぎ合いはできなかったんですけど。はい。シルクです、ね。ジュニパーです、ね。で、あとはこのねジンとかけたジ ン, ジンです、ね。僕もそれ今回初めて知っ て,、はいここって。これから使わせていただこうかなう。かかってる。そう。ジュニパーもそうだしジンもそうだし。<笑>まあ材料がまずねこう。信用樹っていでこのとう。なるほど。とはい。とあとは文字としてシャレが効いてて。 ということでこれこのマークは 8, 8, あ8番の マークですーで、す。実は8番というのはシャネルのナンバー5と一緒で8番目の試作品のレシピでもういくつかたくさんあるんですけど、の中から今回これでいこうと思ったのが8だったんでこれ9だったら完璧ですね一応「盆栽九っていう YouTube チャンネルなのですどあぜひこちらに来て、はい、えこちらのジンの、えーはい、カクテルを飲んで盆栽を楽しんでください。はい 今晩いただきたいと思います。はい、楽、はい、しみにしてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。なかなか見ないね。確かに。いいな散歩してるみたいな<笑>いい。ペット、ペット散歩してるみたいな。 はい、置きましょう、はい。あ、じゃあ、長谷川さん、OK はい、ハイアップセントリックって書いてある下んですかね、バ ー, はあー。あそこバー。あーさっきあそこのベランダにいたんだ。 えー、ここは金沢駅のコンコースですよね、金沢駅が向こうにありまして、まあ、その目の前というすごいいい場所でやらせていただくんですけど、はい、今はあの台と、展示台と販売台を今作ってもらってる、うんです大掛かりでやってもらって、ありがたいですね。 大事なものはお調ごいきないきなすごい綺麗 もう音が<笑> イ, ー イ, インスタグラマーの集団みたいな感じで。 み味噌があるよね、そこの中に<笑><す>か<笑><笑>えとふ運動しをやってパキッと割れましたあっち、あ っ, あっち、ね、あっちなじゃあ、いただきま す, きますどうですか 最高です<笑>何にも顔も何も映ってないけど<笑>、えー、夜のハイアット金沢駅がほら逃げるなぁ一望できるなぁ<笑>高層ビル住んでる人はせっかくあるから<笑><笑>ひねくれてる<笑> 네이렇게해서이따가이따가이따가이따가이따가이따가이따가이따가이따가이따가이따가이따가이따 せで食後と。<音楽><音楽><音楽><音楽> まだ始まっていませんが人が集まっております。最初は集まっております。オープンしました。売れるといいですね。いいですね。帰、ね、りの荷物をと減ら減らしたい。正直なところ。減らしたい、ね。最初からこんな人が来ていただいてるんで成績、えーえーはい、いいんじゃないかなってか。はい。 コンサートを観来れた人が来るかどうか。<笑>じゃあもう待ち合いやって来る？来ると思いますの で, いいです、ね。はい。お待ちしております。はい、頑張ります。 売店スタートしまして、えー、たくさんのお客様に来ていただいてますはい。で、金土日の3日間になるので明日、明後日まだ引き続き、えー、売店を行いますのでぜひ皆さんお近くの方お待ちしておりますお待ちしております、はい、<笑>金沢に関しては展示はまだ続きまして、えー、来週の 水曜日まで、うん、金沢駅とハイアットのホテル、まあ、3階のロビー含め14階バー下のエントランスと飾っておりますしあとは先ほどのジンとのコラボもありますのでぜひこの機会に飲んでいただければと思います、はい、美いしかったですね、はい、いい空間になっているのでいい、はい、ぜひお待ちしておりますありがとうございます、はい